みなさんこんにちは。アフタービーミュージックスクールギター講師の瀧澤でございます。今回もクリスマスソングを皆さんで演奏しようじゃないかということで、クリスマスソングをご用意させていただきまして、この動画ではドラムパートの解説をさせていただこうかなと思います。とりあえず、フレーズに入る前に、バウンスというリズムをしっかり把握していただきたいんですよ。えー、と普通の力ポ音符だと、こんなリズムじゃないですか。こうじゃなくて、 もちょっとこう、張りたようなリズムになるんですよ。このバウンスをうまく習得できてないと曲のイメージというか曲奏が全然違うものになってしまいますので、まずバウンスをしっかりと把握するようにしてみてくださいませ。違いがよくわからないぜという方は、僕が以前にアップロードしたバウンスビートとシャッフルビートみたいな、そんな感じの名前の動画がありますので、そちらを確認していただきますと幸いでございます。ではでは、フレーズに入っていきましょう。まず最初。 イントロから行ってみましょう。最初のイントロと A メロの部分は右足のバスドラが常に四分音符で進んでいきます<音楽>こんな感じですねなので右足が常に一定のリズムじゃないですかなのでメトロノームというかこれを目安に手のこのリズムを組み立てている っ て, て い, くというふうに考えていくと、まあ、リズムキープがしやすいかなと思いますあまりこのバウンスビートになっていなかったりとかあとドラムに真面目に取り組んでいらっしゃる方は必ずメトロノームと一緒に練習をしてみてくださいませメトロノームのピッピッピッピっていう音がバスドラと最初はずっとリンクしているはずなのでバスドラとメトロノームがリンクしていることを確認しながら右手のリズム左手のリズムを作っていくように意識するとリズムがブレないかなと思いますで ちょっと覚えておいた方がいいこと、面白いこととしては、ドラグというテクニックです。確かシングルドラグとかそんな感じの名前だったと思うんですけれども、スネアのために左手を軽く落として、パサッと音を出すテクニックです。いつ使うのかっていうと、フィルの時に右手を叩く手前で入れていきます。 こんな感じ。ちょっとやってみますワンツー最後のこれでございます。 えー、すごいお手軽にできるんですけれどもこれができるだけでなんかすごいこのなんかこうまい人っぽい感じのイメージになりますので、まあ、ご存じない方はそんなのもチェックしていただけるとうれしいなという感じでしょうかでまあ A メロが終わって次 B メロ「サンタクロスカミンチュルチャーン」のあと「He's e you're i you sweep」のところからやってみますとこっから右足のバスドラが四ンプじゃなくなるのでバウンスが崩れてしまわないようにすごい注意していただけると。 嬉しいです。ちょっとでみます。こんなリズム。こんな感じ。学部通り行くと。バスドラの二個目。の時の後ろのド。とが バウンスにかどっているとたじゃあ早いんですよ。どっツトタッ、とたじゃなくてどっツトタッ、とたどっツトタッ、とたどっツトタッ、とたどっツトタッ、とたじゃなくてどっつとたという感じでございます。その辺がままたた。こう・・ですか。と 曲のイメージが変わってきてしまうので、しっかりとこう跳ねるように練習していただけると嬉しいです。で、もし余裕がある方はさっき僕がやったみたいに、右手でレガートとかも入れると面白いかもしれないです。ちょっと右手でえっ、ー、と右手を見せ て, てください。こんな。 こんななのとととかかやると面白いかなと思い思ます。それ以外のところは特に難しいテクニックとかはないので、まあ、バウンスをしっかりするってことですねこれだけ気をつけていただければうれしいですあとドラッグを知らない方はドラッグを入れると面白いよなんていうことあと最後に C っていうならばハイハットの使い方でしょうかこれはまたすごい難しいのでなんかこうできる人向けって感じになっちゃうんですけれどもハイハットの音色に気をつけると面白いかなと思います例えば 最初の A メロのところ。イベロゴちゃんのところ。えー、右足、左足だ。左足を強く踏み込んで、ハイハットをがっつり閉じて、すごいタイトに演奏してみます。これはこれでいいんですけれども、ちょっとまたイメージが違って面白い。ワン、ツー、スリー、フォー。<音> こんなパターン。こんなパターン。で他にもその裏で四分裏八分裏ちょっとどっちらかわかんないですけれどもそのツッチーツッチーという感じで裏打ちをするようにするとまた面白い。ワンツースリーフォー。 半分半分閉じるみたいな感じで常にこうルーズな感じでやってても面白いワン・ツー・スリー・フォー。 頭 で, らし頭で伸ばしたりとか、まあ、裏で伸ばしたりとか、まあ、いろいろやってみると面白いのかなっていう感じでございますまあドラムセットの中で唯一ハイハットがその音の長さをコントロールできる楽器なので、まあ、使わないと損だなっていう感じですまあタムとかも別に手で止めればその音の長さをコントロールすることはできるっちゃできるんですけども普通に手を使わなきゃいけないんで話が違うじゃないですか、えー、その間ね一本で叩くのかって感じになっちゃいますしでも当然ハイハットっていうのは えー、常に左足でもう踏みっぱなしですし、えー、ぜひこのハイハットの音色で変わってくるノリの楽しさリズムの楽しさなんてのに気づいていただけると嬉しいなという感じですではではまたザック・バランの解説でございましたが以上でございます伴奏をしっかり、えー、習得をしましょうドラッグを知らなかったらドラッグちょっとやりましょう で、シンバルのレガートとか、余裕があったらやってみると面白いです。<音>で、さらに余裕があったら、<音>ハイハット の, その音の長さとかも気をつけてみると、すごく面白いです<音>。ということです。また違う動画でお会いいたしましょう。<音>さようなら。あははははは